タロ上げチャンネルどうですかいや今日はね初めての、はい、デュエーマータさんですよ、ね、ちょっと ね, いやね結構強い人なんですよね今日すごい企画をねあっち側でそうなの で, すう で, すで も,、ね、もう俺のデュエーマー人生が終わってしまった一年前からなんかちょくちょくやってたんですよ<笑>がっつりじゃないんだけど、ね、ただ今回です ね, ねその下川チャンネルさんですよ、ね、という男女のペアなんですけど男 の, の方がもう今年の全国大会みたいなね64位 やばっで俺で今回あれでしょ俺がいるのじゃ知らないんでしょそうミックンの大ファンらしい、うん、バディーさん曰く本当にこれはもう知らん<笑>知らんって<笑>誰ってなったらちょっとそれもそれでおもろいけ ど, いけど、うん、一応回しとけっていうことです誰ってなったらバディーさんも僕。ボールつくよってきたああいうやってアイもこうやりながらも無理だろ<笑> 怪力じゃあ入ってきたらしもか今日はぼこぼこにすんぞって誰かふたりでしもか今日はぼこぼこにすんぞって。<笑><何が><笑><笑><下川><笑><笑> すごい アげアげ。はいどうも太郎アげアげとおせやとそしてどうも皆さんはじめまして下川チャンネルのか川ですよっあすごい<笑>ということで前回ね下川チャンネルさんのパロディをさせていただいたご本人と本日合わせていただきましたよろしくお願いしますお願いいしますいしま す, あー緊張 す, るすごいととうことで えっと、下川チャンネルさんは、まあ、デュエマとかのね台風とかオリパとかをよくやってる方なので今日はこちらデュエマの最新弾のボックス30パックあるんですけど15パック対15パックでどっちが当たり多く出るか勝負<笑>よいしょよいしょよいし ょ, いしょ今日はねあのボックスで本当に、もうね、そういうことで封入率をどっちが取れるかっていうことですよねそれはあれですかねあの、金閣的な問題ですかカードの早さにしちゃいますじゃあ はい、イアスタイムアタックいや、金額的なところでわかりましたそれでは、えーこっきなの1パックずつ取っていきますかはいいただきますこちらですよいしょじゃあこっちはラストじゃあラストいただきますよいしょということで各々のもとにまあ雑踏六七パックずつ来たと思うのではい。 開封をしますかはいあれちょっとあれ映像が出なくなってしまいましたあれれ、ちょっと開封を見たかったと思うんですけどちょっとこちらの映像でちょっと時間つぶしててくださいすいませんはいということでこちらしもさんのカードデュエルマスターズのカード こちらをね、普通に使わないストレージのカードに貼ります。こちらこういう川さんのカード。こちらもね、使わないストレージのカードの上に貼り付けておきます。効果は後ほどね、皆さんにお見せしたいと思います。こちら2枚が出来上がりました。ぐーぐーぐー、江戸晴海かよ。ということでね、こちら診断のボックスですね。新しいピントが合わない。あー、やっといましたね。手も、手も、手めっちゃ綺麗やな。手が、手がすごい綺麗うん、それで5枚あるんですけど、5枚のうち2枚を抜いて、2枚を入れます。いや、すごい。 その二枚だけインパクトすごいなで、これでアロアルファでねえー、っと、止めますねはい、止めて、閉じてはい、完成ーそれではじゃあ、先行後行、じゃんけんを川さん、やりますもう、じゃんけん関係ないけどな、この時点で<笑> 確, か確かに、確かに最初はグッ、じゃんけん、ポイッ、まあ、関係ないからな<笑>あ、一体、GR があります まっせーの、ぽわかんないあー、でもホブクラーがありますオリオンが<笑>あれ、ちょっといやー<笑>ちょっと弱いですねまあまあまあまあまあまあ、一、まあまあ<笑>まあ、パック目なので今回大当たりは、ゼロンっていうちょっとね五枚組みのカードあるんでそれをね、決のっていってねお投入率が低いと言われているやつそうです実は ここ初でございますおック開けてますおせん、うん、おっとではきますせーのドン 背景的に大丈夫だ白じゃないおあそれはなんだこれは何ですかもしかしてパーフェクトライトおパーフェクトシリーズのこれはどうなんですかそこまでそこまでそこまで<笑><笑>やばいやばいやばい負けてしまうなはい真ん中白ってことはチャンスじゃないあげるせーの、はい、おおあおまくねずこちらパーフェクトダークねさっきのねパーフェクトライトの闇の方ですね これ買っ た, のこれ買ったのいやいいやいやいややや、まま、こ, んんこシンルでべえなあれ。れれすご い, さん今日調子いい調子なあれあれ今日人ののののチャンネルルらにかとこれここ中の下の方がちょっと柔らかくて、ね、ここに指がこ<笑>あやリアますや あ、これ来た気がするな、重いな、ちょっと。重いな。せーのと、よ あ, あ、それはちょっとやばい。キングジャックポットン、ビアクリーチャー。まあ、ま, あまあまあまあまあまあ。ベリリア。これはどんくらいですかね。ベリリアの中では、一、は、番、い、最高だけど。<笑>おっと、当たりか。ちょっとやばい。怖いな。人のチャンネで暴れさせす、入ろうぜ。<笑><笑><笑> 母さん一番調子悪いですかか<笑>ましたなんか<笑>いや、ここがこっからうあでも。<笑> ベ リ, ーベリー1枚ですね。うんいいいーーは<笑><笑>せーのいい<笑>、いい、いいせせーーののはははお、さ全全部部やば マスター来たやばっやっただジョニ ー, ーやば っ, 引っまぁ、あ、強いっすよ通常ですねまぁ、あ、強いいやいやいやいや引き強いなやっと引いた引き強いなマスターと UJC いってるんじゃな い, いんですけどか、ねはい、まぁまあまぁどこが入<笑>ってるか分かんないんでねまぁ ね, 何今はね<笑>野球も一緒ですよ最後まで諦めないような感ですからね<笑>おっとおっと何言ってるんだ<笑><笑>いいっすかはいせーのトーン はいあえ、うんうんうんうん、それはあれです、ね、スーパーレアの光り方バーンレアザッシュルバー、うんうん、か, わり か, かなりお顔と能力も強いですおっっと、とわせーの、はい、うんまあ止めないし、まあ な<笑>なんんででこれね<笑> CR が来てるってことはワンチャンありますねいきますせーのタートあ っ, あっおあっマスターさかの来たまぁ、あ、まぁまぁ来てますね<笑>ザジョギラゴンアバガンああ う, うわうわやば。いけるかなええ初期 あれなでもない、うん、うわー行きましょうって行くで、ね、せーのせ、えーのうわー行きましょうって行くで、ね、せーのはいええなにすげーの上がってる<笑>ああかわーすごい、ね、<笑>あれえ、見せてください見 あれ<笑>このクリッチャーがまトルゾーンに出た時自分の山だから一枚シモっていうのに加えても良い加えない加えない加えないない加え<笑>ない加えない加<笑>えない加えない加えない加えない加えない加えない加えなま加えない加えなー加えない加えない加えない加えない加えない加えない加えない加えない加えない加てない加えない加えない加えてい加えない加えない加えない加えいかよないいい うわぁっていう開封中に自分たちのカードが出てきたらどんなにアクションするのかでしたすごーいやられたの初めてや。太郎あげあげ。じ最後同時に開けますから。オッケー。一番高いカードでは細いですね。えぇ、裏面で分かしんですけど。今かせーの、ドン<笑>うわぁ まあ、<笑>はいということで、えー、今回下川チャンネルさんとコラボさせていただいたんですけどチャンネルは概要欄の方からぜひ飛んでみてくださいこちらでもねすごい過激なゆるまの動画が上がっているのでぜひ見てみてくださいそれじゃあまた次の動画でお会いしましょうバイバイちゃんちゃん 半年後、もう一回です見てろ<笑><笑>僕はもうデスマッチやりません<笑><笑>汚っお 前, はお前もやるんだよ、ちゃんと三人で勝たなきゃ意味ないからそ う, そうだね、そうしようじゃあ半年後、三人でまたリベンジさせていただきます、はいはい、あ、クレープうまそう